はい YouTube をご覧の皆様うがみ油 YouTuber の要秀斗です今日の動画ではもうあさってセリなんで牛を洗っていきたいと思いますまず洗うのに必要なものがこのバケツとこちら洗剤とそしてブラシ こちらステンレスでギザギザになってるんで汚れがよく落ちるやつですねそして、えー、服はこちらモンベルのつなぎを着ていますこちら防水加工なんで、えー、牛を洗うときだけ着てますはい、サトウちゃん洗う前はこんな感じです 結構汚れがついておりますね。背中はついてないんですけどもやっぱり足とか尻尾とか結構ついてますね。それでは洗っていきたいと思います。 綺麗に取れましたねカリカリについてた糞がべて取れた状態になってますはい尻尾も裏側もやりました綺麗ですねそれではこれから 水をかけながらブラッシングしていきます。 あり綺麗になったんじゃないでしょうか。つやつやに黒く光ってますね。綺麗な毛並みです。美しい里赤ちゃん。はい、こんなもんで。いいんじゃないでしょうか。 頑張りましたさあはと赤ちゃん はアマミ牛とかいたかっこいい表も付きこれで完成でございます競り頑張れよはい皆様いかがだったでしょうかこんな風にね競り前になると牛をきれいにきれいに洗ってそして競り市場に綺麗な牛がいっぱい集まってるのを見ると圧巻でございますえー、皆様もぜひね、えー、今このご時世なんで競り市場に一般の方が入るのは難しいかもしれないんですけども もしセリを見る機会があれば行ってみてくださいそれではまたお会いしましょうさようなら